ね、生取り楽しみ行やんじゃモンなたいれ<笑> ガっとっとでかかいいいのいいあ俺に行かって あ, っち行くかあっそこやってみ、うん <笑><笑>これあ田んぼの外からオるかを見るのね浩介<笑>めっちゃ先行ってるんやんえヤモリえ本当ンやヤモリおる浩介頑張れ もうん顔顔。 テンション上がるっすねあ、おったおったおっ た, おっ た, おっ た, おったどこやどこやお、はやいはい、泳いどる泳いだる泳いどる逃げたいや、泳いだ奥に泳いでお切きっぺあそこにもおる角っこそこの角じゃなくてねコンクリートの終わりのところにおった 違う違う違う、そっちじゃなくて、逆逆べやべぇ、必死になりすぎてか、カメラのアングル全然確認してなかったっテンション捕まえとるあ、二匹入ってるよ、おすけえ、マジ で, マジ で, マジでそんなにいっぱいいれ買いたいね、みんなで買お う,、うん、買うの水槽あるんかうんかあ、水槽は買ってこようかな買お、買 お, 買おねえね、買うのはいいけどさ、こんな五匹も買いすぎやで どうせなら、オスとメス一匹ずつとかにしよう。え〜、ロンちゃんが痛い。よいあ〜、あ暑いよ、あいよ、ヤモンちゃん。ちょっと水、入れてあげようかな。うん、水。水オッケー入ったうわ、めっちゃトれだ。えーオッケー〜まさかの買いたいじゃん、家。俺も買いたい。おー、おっとね。おったね。おったね、ちょっと。 見せてもらっていいですか？最初俺が見つけたね。ね、俺が見つけたね。見たらさ、うん。いや、あれ、あれヤモじゃねえとも。あれヤモリじゃねえってなった？危ない止まれって書いてあるけどな。壊れないよそれ。俺も掴んどこう。ほら、本当だ。お腹見せます。うわー あ, あ。大丈夫だ。どういう毒？あそれはでもなんかでも食べないゃいけないって言ってた。タタねえねえ。 ヒル、あれヒルじゃない？なんか泳いどうの土壌。ヒルヒルおるヒルる。逃がそう。逃がそう。そこのこのほら長細いやつあい。ヒルヒル。出てだからもう一個のスポット自分。うん。ああ入っちゃダメ。じゃあもう家でやるヒルはきキペ。いやもしかしたらチーズっちゃうかもしれへん。恥かしいな。どう し, てしよう。うん？どうしよう。なんか棒とか使ってみる？棒を探して。 <笑>弱弱い弱い棒。折ったね。ついについに折ったね。テンション上がるんだこれ。これさ、うん、あのどうでも あ, そあっちで魚取るからそれを買おう。うん。あ魚を食べよう。もう。そうやね、どこ行った？俺の。この木の棒ならいける。なんか箸みたいにつまむ二本で。いや俺ぶっ刺してもいいんだ。刺せるあれん。どこで買うかな。どこの上か。 今日はこのままホる、ね、ヤムちゃんが住みやすいかんになるように。 石とか配置するのめっちゃ好きやから俺 も, 俺もなんか家作るの好きやよなんかさおしゃれになったのかよ、ね、いいよねあ、うめん来ていい明日は い, い, いよじゃあイモリのお父さんとお母さんになったつもりでみんなじゃあ俺はお母さんやるわ<笑><笑>私はお母さん<笑>これから、ね、よろしくわシゃパピわ<笑>シゃパピわしゃマミマミパピーでーす。え<笑>え<ー>。<笑>今度始まった 中心か ら, ここからあ、あ、はいはい。こちらも三匹だよ。いますね、一匹。そしてその奥にもう一匹いて、一匹いて、動いてる動いてる。かわいい、待ってめっちゃかわい い, マジでかわいい。増やしたいよ。<笑>いや、卵で増えるから。うんあ、そっか。楽しみや。楽しみやね。ね今日からモにのパパとママにマミーになるので、頑張ってほしいという人はチャンネル登録お願いします。 ねこの二人の応援してくれる人、よかったら、高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。もうすぐ100万人、人あー、間違えちた。<笑><笑>もうすぐ百人。じゃあ、こっち。しりとりしよう、じゃあ何、何しに。今<笑>日、よう、よか。と、トイレに。 トンカチを使うのがうまい人鳥を飼っている<笑>はいもうしましょうみんなの驚く姿が楽しみだねキッペおじいちゃんもびっくりするんじゃない、うん、ゃるゃるバケツ外外その日陰にいるようポポただいまポポ パぽただいま大丈夫引っかかるよ、ぽぽオッケーオッケーよしよしよしよしよしよし行くうんイエこれ絶のやつ危惧しないそうよ後ろ向かった。も今からのほらこれね、腹が赤いねえ、赤いやみんなえ、バケツに用水用水の水を入れてきてくれでもねえ、かんちゃん、管理しとって分かったみんなでなちょっとエリアで用水から持ってきて 手洗よっかなとしっかり手洗って赤ちゃんいかれと、ね、んんで赤いややつあるやん赤いやつなんかトカゲとかやったら尻尾の付け根のところの 太, 太さでオスメスが分かったりとか。後 ろ, で後ろで のの性別の見分け方は尻尾の太さでした次週の「ワンハム家族は」はイモリのマミーとパピーになった2人が子供たちのためにいろいろるよ今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた来週も楽しみにしててねこのチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています動物が好きな人やちょっとほっこり